我々東京学生とと申申ししまますす今年度の和結びと申しますチームの歴史の場を未来へつなぎそして踊り子同士と祭りに関わる全ての方々の絆の輪を深めたいそんな思いを込めて作った作品となっております楽しんで全身全霊を終わらせていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしく それでは参りますはめぐる季節河原の思い永遠に紡ぐは我らの絆東京学生喫水以下参り 俺の思い、今ここに。 ありがとうございましたありがとうございましたそれでは、見てくださったお客様に向かって、キスどうありがとうございましたまうまだなよいしょよいし